ステージ大津お船まつり保存会の皆さんによる大津お船まつりお囃子ですそれでは準備が整うまで今しばらくお待ちください今でいただきました下地大津のお船まつり保存会でございます震災からですね今三年が経ちましたけども三点一一の時はですね、えー、大津港の港もですね約あの五メートルから六メートルのですねあの津波がですね、えー、押し寄せまして大変大きなダメージを受けました 今はですね、えー、堤防の工事などもですね、えー、始まりまして、えー、着々とです、ね、復興に向かって、えー、頑張ってる次第でございますえー、と現在ですね、えー、大津港のですねこちらですね、えー、国選択無形、えー、文化財ということで今動いております、えー、このお祭りですね5年に一遍ですね、えー、大祭が開かれまして、えー、ちょうど来年のですね、えー、5月と2日の日が宵祭り3日が本祭りということで えっ、ー、と大きなお祭りが開かれます。これはですね、あの前のパネルご覧になってみても、えー、分かりの通り、えー、12メートルぐらいあるですね、大きな船にですね、えー、飾り付けをしまして、えー、おみくじを乗せまして、えー、街の中をですね、えー、練り歩くお祭りでございます。えっ、ー、とですね、左右にですね、えー、若い者がですね30人ぐらいずつこう船にぶら下がりまして、左右に移りまして。 あと綱を引く式典がですね約500名ぐらい参加しまして、えー、町の中をですね練り歩くお祭りでございますこのお祭りはそもそもですね、えー、江戸時代から、えー、始まったと言われておりまして、えー、海のですね、えー、大量とですね安全を繁栄する、えーえー、お祭りでございます、はいえー、今日はですね約20分間ですね、えー、演奏させていただきたいと思いますのでどうぞ皆様よろしくお願いいたします お祈でございます人でもですね前回も、えー、13万人以上お越しいただいておりますのでぜひ来年度、えー、皆様のお越しをお待ちしておりますまたですねあの映画天心の方もですね、えー、北茨城を舞台に、えー、撮影が終了しまして、えー、9月2日東京平台を皮切りに、えー、全国で老蔵庁をする予定でございますのでこちらの方のご声援もお願いしたいと思いますそれでは以上をもちまして人たち大津のおふさ祭り保存会の お配置を終了いたしますあまし、えー。ありがとうございました。ありがとうございました。大津大船祭り保存会の皆さんでした。どうぞ大きな拍手をお送りください。